私たちの秀夫君は、17年間の人生を大滴管炎症といぶ心臓病とともに歩んでおります。高校生の時、ついに倒した。